埼玉はこれよりご覧に入れまするははるか昔埼玉にある滝の城に現れた鬼を若き海遣いが成敗する物語何人もの猛者たちが挑めどその鬼は倒せず村人たちが叩きのめされるところから物語は始まる演じますよろしくお願いします ・あまたの矢・放ての鬼倒せざ you、yeah. 鍛錬を重ねただ一つは前を向きハッハッハさあ、立ち上がれハはハはっはっはっッいはハッハよハッハッハッハ ッ, ハッハッーーハッハッ 待っていたぞこの時を我らが騙しこの戦いの大弓に全てかけ 会場の皆様にありがとうございました。所沢普遍疑心で南出さん、ありがとうございました。